本日はです、ね、スクリーンこちらですねつけていきたいと思っておりますそしてこれを取り付けるためにはこのヘッドライトの根元のネジを緩める必要があるんですけどもこれが必要ですトルクスっていうですね星型のでこれはねアストロプロザクツの方 で, です、ね、200円か300円ぐらいで売ってます T40 っていうサイズになるので、 参考にしてくださいこれがステイになりますねちゃんと RL と書いてありますね ちょっとね説明書がないんで分かりづらいんですけどもこういうゴムのパーツがありますこれがこっちに入ってでこのプラスチックのワッシャーですねワッシャーをかませてこういう感じですねで最終的にここに蓋がこうつくという感じになるようです ある程度締めたら角度の調節が少しできると思うのでちょっと調節しますねこれ多少暴風効果はあると思うんですけどまあ僕はもう、ね、大したことないと思うのでこのねフロントフォークと同じ角度になったら横から見た時にかっこいいと思うのでその角度で調節したいと思います。 いかかがでしょうかフロントフォークと同じぐらいの角度で今取り付けさせていただきましたどのくらいで効果があるかっていうと大したことはないと思うんですけど体に当たる風はかなり軽減されるのではないかなというふうに思いますというわけでですね「マサチャンネル」はこの動画だけではございませんたくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますのでこのあとチャンネル紹介動画が流れます そちらをご覧になられてよろしければ、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さんさようなら。